順番は前回に引き続き自立リング作成の解説ですと言ってもまだまだ基礎の部分ですが今回はプロッへの支持系ノードと実ンプノードを使った構文ノードの使い方などを解説していきますその前にリングの設置方法を確認しますねコア GUI を開き上から3番目のコア燃料設定タブここの真ん中がリングの設置場所です リングを手に持ってコアをクリックすると、自動でこのタブが開きます。リングは4つ配置できます。詳しくは後で解説しますね。では、本題のブロック指示系ノードの解説です。とりあえずローテータ指示ノードで解説しますね。これらを動かすには、チャンネルを設定する必要があります。モーション用チャンネルは0から127まであって、動作中、その処理に占有されます。 動作が終わるかチャンネルクリアノートで開放されますが、それまでに命令を入れても弾かれます。動作がうまくいかないときは、処理が終わってから指示してるか確認するといいです。リングでブロックを動かすには、チャンネル番号に対応したリングチャンネルモーションコントロールが要ります。ブロックのモーションスロットに入れて、チャンネル番号を設定します。 さっき、指示ノードで11チックかけて Y 軸に11度回るように設定していたので、アセンブルしたら、モーションコントロールを設置した腰が11度回ります。この時のリングの動きを見るには、コマンド j b d r を使います。最後の数字は4つあるリングスロットルの番号です。このように処理しているノードが大きくなり、返している数値が表示されます。ちなみにこのコマンドはシングルでしか使えないです。 アセンブル後コントローラーを持ちかシートに座ることで表示されますリングのスロットル番号は左上が0右上が1左下が3右下が4です 公文ノードでの分岐説明をしますね。リングでプログラムを作るとき、条件によって動きを変えさせるには、公文ノードの if ジャンプノードを使います。まずは、このように条件に使う数値が入っているノード番号を入力ノードに設定します。次にジャンプ条件を設定します。 4種類ありますが、ブルーのとき、フォールスのときをメインに使います。入力ノードの値が、ジャンプ条件に合うとき、指定したノード番号に飛びます。ブルーは、正しいとき、または作動してるときで、フォールスは、正しくないとき、または作動してないときです。作動してないときは例なので、フォールスは例のとき、ブルーは数値が入ってるとき、と覚えても良いです。ちなみにイプジャンプノードは、常にフォールスなので、 if ジャンプノード自身を参照させて、フォールスの時ジャンプにすると、強制ジャンプにできます。何かの処理をしたら最初に戻る、のような、設定をしたい時に便利です。次は、検知系ノードで数値を検知した時、それを条件に処理をする、といった組み方を説明します。検知系ノードは、非常に種類と設定が多く、 逆に言えば、この検知系ノードで設定できる分だけ、リングは分岐の条件を設定できるというわけです。どんな条件があるかを一度見てみると楽しいですよ。座席にプレイヤーが座っている時や、ゼロ重力の時、体力がウンパーセントの時、特定チャンネルが使われてるる時、ターゲットが特定距離の時、敵のヘイトを受けてるる時など、非常に多岐にわたっています。余談ですが、この中の多くのものは、 エ n ティ i d をキーにするものも多いです。エ n ティ i d とは、マイクラが動くものに自動で振ってる ID で、プレイヤーやモブだけでなく、地面に落ちたアイテム、飛んでくるやトロッコなどにも割り振られています。このエ n ティ i d を拾い出すのも、検知系ノードの機能です。そのあたりは、もう少し先に進んでから解説しますね。今回は、自律行動にはあまり関係ないですが、リングを組むときよく使う、キー状態検知ノードを解説します。 キー状態検知ノードは汎用キーの入力がされてるかを各シートごとに検知してくれます。この設定だとシート1に座った時もしくはインターフェースにしてコントローラーを持って汎用キー1に入力があったかを拾ってます。その状態を i F ジャンプノードで見てキーが押されていないフォールスの時ループするよう設定します。 ローテータ指示ノードを設定し、ループを抜けたらローテータを回すように設定します。とりあえず、チャンネル1のブロックを Y 軸20度の位置にセットする指示を入れてみました。といった感じ。 キーを押すと腰にセットしたチャネル1ローのータが Y 軸20度に向きます今度はセットではなく加算にしてみます 感じに、押す度に -30 度加算されますモーションコントロールと違って最大値最小値を設定できないので元に戻すときや回転限界のリングで作らないといけないのがめんどくさいところですね今の状態だとキーを押している間命令を受け付けっぱなしになるので回ってる間命令をキャンセルする仕組みを紹介します 指示ノードは、回ってる間はフルーで、止まるとールスになります。なので、その濃度が回ってるかを分岐条件にすれば、回ってる時はバイパスして、指示しないようにできます。これで、21筆感動デ ー, ータが回り、回ってる間、キー操作を受け付けなくなります。 次はアクション指示ノードの説明をします。扱い方はブロック系指示ノードと同じで、アクションモデルの入ったブロックに、イングチャンネルモーションコントロールを入れて、イングからの指示で、そのモデルにアクションさせます。モーションチャンネルと同じくらいから127チャンネルありますが、一応別扱いのようで、同じチャンネル番号でも、別々に命令できるみたいです。 ブロック指示ノードと同じようにリングチャンネルモーションコントロールを入れてチャンネルを設定しますさらにそのブロックにアクションモデルをセットしますとりあえずバルカンで燃料がないとアクションできないので無限燃料にチェック入れときますね。これでずっとアクションしっぱなしになります アクションしっぱなしは困るので、先ほどのブロック指示ノードの時と同じように、キーを操作されたら打つように設定します。こんな感じですね。さらに、一回操作されると、しばらく打つように設定します。こんな感じに、時間のチェック数を増やせば、キー操作した後、しばらくアクションしっぱなしになります。 というわけで、スタート、次はここまで。ブロック指示ノード、イクジャンプノードでの分岐、キー状態検知ノードでの条件出力、アクションモデルの設置と、アクション指示ノードでの動かし方。こんなところですかねわからないところ、わかりにくかったところ、詳しく知りたいことなど、何かありましたら気軽にコメントください。次回は、移動指示ノードと、センサー、ターゲットの解説をしていきます。ここまでが初級編、ってとこですかね それでは、また次の動画で。